では、5分前となりましたので、進めていきたいと思います。よろしくお願いします。はいえー、まず、ズームで参加している方にご案内です。発表の前に、ズームの操作の練習をしたいと思います。で今回、質疑応答は、ズームの挙手機能を使いたいと思います。ズ、えームの画面の下の参加者アイコンから、参加者アイコンを押してもらって、手のひらのマークを押してもらって、挙手ができます。えー、試しに挙手をしてみましょう。何人か挙手いただいていいですか。もうこれ 何回もやってるので、皆さん<笑>、慣れてるもんかと思いますけれど、あ, ありがとうございます。手を挙げていただいて、ありがとうございます。はい、殺していただいて結構です。大丈夫です。はい。じゃあ、捜査になれるためなんですけれど、今回のトークでは使う、そうですね、この OpenMP について知ってる方いらっしゃいましたら、手を挙げていただいていいですか。オープン m p お1人いらっしゃいますねあ。なるほど、なるほど。3人、2人。 ありがとうございます。まあ、こんな形で使っていただいても問題ないので、よろしくお願いします。はいえー、トーク中は、ズームのチャットに質問とか感想とかを書いていただいても問題ないので、えー、随時、び、えー、しばしと<笑>感想など書き込んでいただいて結構です。はい、また、YouTube を見ている方に連絡です。この部屋のハッシュタグは、pyconjp-underscore2 です。パイコン JP 感想や気づきなどハッシュタグをつけてぜひツイートをお願いいたします。はい、えー、それではこれから吉村さんの発表を始めたいと思います。タイトルは Python サイソンと OpenMP で高速並列処理です。発表時間は質疑を含んで15分です。発表の前にマイクテストを兼ねてスピーカーに読み上げ実行を読み上げていただきます。 吉吉村村さんビデオをオンにしして読み上げをお願いいたしますす、えー、私の名前は吉村健一です発表のタイトルは Python、サイソン &OpenMP で高速並列処理です。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の 写, 写真撮影に同意します。PyConJP の行動規範に同意します。 ありがとうございました。では、吉村さん、画面共有をお願いします。資料の画面の共有の方をお願いいたします。はい、大丈夫そうですね。はい、えー、それでは、吉村さんを拍手でお迎えください。吉村さん、発表のほどお願いいたします。 本日はよろしくお願いします。発表者の吉村です。仕事では主にオープン系開発をしています。好きなお酒は日本酒です。出張とか横に行った時は大抵手だけを買います。まず、コースセッションの内容についてご説明いたします。Python は遅いという言葉をよく意味します。実際実行時にオーバーヘッドがかかり遅くなってしまうことがあります。 しかし、Python には豊富なライブラリやオープンソース、簡潔な公文などの魅力があり、パフォーマンスと機械性のトレードオフに悩まされます。それらを両立させる方法の一つとして、今回、Python と OpenMP を提案いたします。ポスセッションは Google コラボを使って行います。文章だけではなく、コードと実行結果も見ていただきたいと思ったためです。 試しに再損コーディングをしたいといった場合も Google クローラボが便利なので試してみてください。それではまず、再損についての説明から開始いたします。再損を一言で表すならば、Python 用の静的コンパイラーです。Python はインタープリーター言語なので、実行時にオーバーヘッドがかかって遅くなります。再損を使うと、あらかじめコンパイルしておくことができるので、オーバーヘッドを減らすことができます。 最初のうちは Python でコードを組んで、後からパフォーマンスを上げたい箇所を再創に置き換えていくというやり方が効率的かもしれません。慣れてきたら Python と再創を併用しながらコードを組んだり、再利用できる資源を作ったりもできると思います。インストールは PIP で行います。 Google コラボではシェルコマンドを実行するためにプレフィックスとしてエクスク ラ, エエクスクラメーションを入れています。あとマジックコマンドでエクステンションをロードすることで再存を使ったコンパイルができるようになります。Google コラボで再存のコードを書くとこのようになります。まず再存のマジックコマンドを指定します。これはセルごとに書く必要があります。書かないとエラーが発生してしまいます。 次に C インポートというキーワードで再送をインポートしています。上の関数が再送の公文で書いたものです。ここでは CPDEF キーワードを使い、戻り値と引数の方を明示的に指定しています。NOGIL とある部分については後でせ詳しく説明しますが、関数内のコードを NOGIL セクションで実行するように指定しています。下の関数は Python Python と Python のの文を混ぜたものです CDEF コロンで片付き変数を定義して、w i t h の g i l のブロックの中で CPDEF の関数をコールしています。このように2つの構文を交ざさせることができます。コンパイル後は別のセルからコールできます。概要については先ほど大体説明したので、GIL について説明いたします。 GIL とはインタープリータのハイタロックの仕組みです。脱線してしまうので詳しくは説明できませんが、Python オブジェクトを使う際には使用を強制されます。シングルスレッドでしか動かないので、マルチスレッドでオーバーヘッドが生じます。シングルスレッドで実行した場合も GIL を使わない場合と比べて遅いです。Python オブジェクトを扱うには GIL が必要となってしまうので、 最損では GIL を使用しない No-GIL のオブジェクトを定義していくことになります。C-DEF で No-GIL オブジェクトを定義できます。C-DEF で定義したメンバーは No-GIL セクションの中でしかアクセスできません。C-P-DEF で GIL でも No-GIL でも使用できるオブジェクトを定義します。しかし、No-GIL のコードは C-DEF GIL のコードはデフで定義しておいた方が役割が明確になりますし、あまり使用の機会はないかもしれません。GIL と NOGIL の両キーワードでセクションを切り替えることができます。w i z と一緒に使うことでブロックは作れて、関数のコロンの前のに置くことで関数の中身をどちらかのセクションにできます。こちらが一通りのキーワードを使用しているコードです。 マジックコマンドで A オプションを指定することで注釈を出力できます。注釈はこのように出力されます。黄色い行は Python オブジェクトに依存する部分です。依存性が高いほど色が濃くなります。白い行を増やしていくことでパフォーマンスの向上を期待できます。プラス記号をクリックすることで C に変換されたコードを見ることができます。 次に OpenMP について説明いたします。OpenMP を使用することで、ループを並列的に実行することができます。Python では、コンパイルオプションを指定することで使用できるようになります。ループ部分で P-Range というオブジェクトを使います。ループブロックに並列化したい処理を書いていくのですが、ここでも先ほど説明した GIL が重要となります。GIL のコードは、並列化の音源を、音源を受けることができないので、 基本的ににのコードを書くことになります。ただ、どうしても GIL のコードを使いたい場合は混ぜて書くこともできます。コードはこのようになります。最初マジックコマンドに、えー、コンパイルオプションとして FOMOpenMP を指定しております。ここで p レンジをインポートしています。ループで使う変数を片付けで定義します。 ループカウンターとする変数も片付きで定義しておいた方がいいです。配列はこのように定義できます。メモリービューと呼ばれています。フーレッジオブジェクトを方文に指定します。第一引数にループカウントを指定します。他にオプションをいろいろと設定できるのですが、このノージーアイルオプションは、えー、必須とも言えるもので、 スルーにすることで、4ブロック内を NoGIL セクションとすることができます。GIL のコードを使用したい場合は、このように GIL ブロックを作ります。実行結果はこちらです。順番が一定ではないので、並列的に実行されていることがわかります。一つの配列を複数のスレッドで操作していますが、結果に狂いは生じていません。こちらは、 速度を比較するために書いたコードです。GR セクションで P レンジを使うか使わないか、NoGR セクションで P レンジを使うか使わないかの切り分けをしています。P レンジはループごとにスレッドを立てるので、1ループあたりの計算量が多いと並列化のメリットを実感しやすいです。ここでは1ループいに1万回のループが実行されます。 GIL と NoGIL で実行時間を比べると NoGIL が大幅に高速であることがわかります。このコードで約30倍です。P レンジに GIL セクションを含めるとオーバーヘッドが生じかえって遅くなってしまうことがあるようです。NoGIL セクションの目で構成した場合は P レンジで並列化した方が高速に計算できています。このコードでは約2倍です。 などのミニコーバープロセッサーを積んだマシンで実行すると、並列化の恩恵がさらに大きくなります。p ーレンジを使ったコーディングをしていると、初めのうちはエラーに悩まされると思います。その中から代表的なものをピックアップします。1つ目は、c a n o n l y b e u s e d w i t h o u t t h e j i l という例外です。 p-lens を g l セクションで動作させようとしたときに出ることです。このコードでは n o g i l オプションを指定しないことで再現しています。with n o g l ブロックの中で p-lens を使うことで回避することはできるのですが、先ほどのように n o g i l オプションを t ルーにした方がシンプルです。二つ目は not allowed without gil という例外です。 ノージーアセクション内で GL オブジェクトを使用したときに出るエラーです。ここでは GL セクションの中でリザルト変数を定義して、ノージーアセクションの中で編集を行って再現しています。GL セクションブロックを作ることで回避できます。3つ目は CannotReadReductionVariable inLoopBody という例外で、 リダクション変数をループ内で読み込もうとしたときに発生するエラーです。ここではリザルト変数がリダクション変数で、プリント関数で読み込みを行うことによって再現しています。リダクション変数とは、並列ループ内のすべての反復で共通して参照する変数です。インテージャーやダブラなどの配列ではない変数を、並列ループ内で編集する場合、リダクション変数となります。 リダクション変数は書き込み専用なので、ループ内で読み取りが必要になる場合は、リダクション変数を使わないか、ループ構造を変えるなどの対応が必要になります。リダクション変数について補足です。読み取りを行わなければ、リダクション変数を使ってもエラーは発生しません。このように、えー、第二演算子を用いて、 右辺にリダクション変数を指定しなければ読み取りとして扱われません。実行結果はこちらです。複数のスレッドから計算を行っても値が狂うことはありませんし、並列処理によってパフォーマンスを上げることができます。最後にスーパーコンピューターについて少し説明いたします。並列プログラミングの効果をより多く実感できるのはマリツイコアのハイスペックマシンです。 それを自分で用意するには相応のコストがかかりますし、敷居が高く感じるかもしれません。将来的に何らかの手段でハイスペックマシンを用意するにしても、事前にパフォーマンスを検証したいといったニーズもあると思います。そこでスーパーコンピューターを試しに使ってみるという方法を提案いたします。パコンをトライアルする方法はいくつかあるのですが、中でも無料講習会は一番気があるかもしれません。講習が終わった後も、 しばらくの間、アカウントを利用できるものがあるので、探してみてください。こちらにいくつかリンクを貼ってますで。スパコンの特徴について、基本的にリモート接続で利用することになると思います。OS はスパコンによって違いますが、セント OS や r ッドハットなど、Linux 系が多いと思います。ランキングトップ500のスパコンが LinuxOS らしいです。なので、VIM や Shell スクリプトをよく使います。 コマンドライン操作をすることが多いですが、x ウィンドウシステムなどを入れることができれば、トラフィック操作も可能です。認証には SSH を使うことが多いと思います。Windows で SSH を接続をするためには、WSL や s h i b などを使います。スパコンの利用に際して気をつけ、気をつけておくべき事項があります。スパコンは基本的に共用を利用します。他の人のファイルを勝手に消したり、 共有領域に勝手にアプリケーションをインストールしたり、ロ グ, エログアウトするべきところでシャットダウンして し, まってしまうと問題になるので、ルールを事前に確認しておくことが重要です。以上でセッションを終了いたします。ご清聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、5分ほど待っておりますので、何か質問したい方おりましたら、ズームの機能で挙手をお願いします。 質問しししたい方いい方らっしゃいますでしょうか、うんそうですね、ちょっと手が上がってこなさそうなので、じゃあ、私のほうからと質問してもよろしいでしょうか。あはい、はい、ちょっとどっかで、p、えー、パイ p i とがあるじゃないですか、あちらの方もなんかこうも処理が早くなるようなイメージがあるんですけれども、Python、はい、と p イ p i ってどういうふうに違うのかなというのがっ お聞かかせいいいただいてもよろしいでしでょうかあすみません、ちょっとそういった企画はしてないのでいあ、そうなんです ね, ですねあ、はい、申し訳ないです。なるほど、厄<笑>介 で, です。はい、はいあ。なるほど、サイソンを触り始めたきっかけとかって何かあったりするのでしょうか。えっと、ちょっと、えっと、スパコンをいじる機会があって、講習会とかでも使ったんですけども、講習会で OpenMP を学んで、でその OpenMP をサイソンで<笑>。 気軽に使う方法はないかと調べたところ、その、ね、サイソンを使えば簡単にオープンエムピーを使えるっていうところでから、こういうことなんです、ねはい、入りましたね、はい。オープンエムピー使うためにサイソンを使ってってもろもろで、あ、そういうことだったんですね。そうですね、はい。ありがとうございます。はい。今みたいな形で何かしら質問かとかある方いらっしゃいましたら、挙手とか、まあチャット機能でタップ書き込みしていただいても大丈夫そうです。大丈夫です。 そうでなさそうなので、えー、発表につきましては今回、えー、終了とということでよろしくお願いしますそれでは皆さん盛大な拍手をお願いします。